ブルーインパルス1番機の平川ですえっといつかクルメの上空をブルーインパルスが飛ぶように僕らもえっと頑張っていきますのでその時は空を見上げてくださいいつも応援ありがとうございますブルーインパルス3番機の鬼塚高晴です日頃航空自衛隊ブルインパルスの応援ありがとうございます皆様の前で 素晴らしいパフォーマンスを見せれるように、一生懸命練習頑張りたいと思います。以上です。5番機の江口です。僕も皆様と同じク ル, のクルメで育ちブルーインパルスのパイロットになりました。いつも応援ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。